占いにそう結果が出てきたわそう運命には逆らえないそれよりあたしと勝負したいのなら覚悟しなさい生きがかり上理不尽な展開に巻き込まれてみたいと思います出 変身何かを感じるルミナルミナー敵変身 とけたはい変身一、二、三、四、五。 質問ばっかでごめん。シグのお友達、いつも赤プ予防をかぶっていますわ。あっちの方にいる気配がするわ。商店街の方行ってみるよ。みんなありがとう。 探すよ探すよ探す S.A.G.A.S.U 探すっ歌ってる場合じゃなかったとりあえず商店街に来たのはいいけど赤カプヨ帽子の女子そんな簡単にすぐ見つかるかなはぁ、あ あなたの名前ってひょっとしてズバリ「アミティうーんそんなようなそうでもないようなななんて歯切れの悪いそもそもここはどこかな私は誰だっけえ記憶喪失 ありがつパターンぷよぷよ勝負したらはっきりするかもしれないなオッケーそれは分かりやすい解決方法だよレッツ どんな夢なんだろう気になるなもしかしてあんな夢やこんな夢だったりしてあれなんか向こうで悲鳴が聞こえたよね行ってみよう どうしたの佐々木マ僕のお家がやってあの骸骨3人組が突然それはものすごく大変なことだよえ骸骨3人組アミティ知ってるの それはもう分かったよ何我々の登場を邪魔するとは許せる はいかみべき。<inter> <们的> <zwei> びびってきただ、はい、お じ, ゃおじちゃ不正解。 見せた、wireditor. ですまたしてもまたしてもま、まあ、ちゃーうーちゃー退散じゃー骨イすごいねうひょーみんなありがとうサンキューなんなんだろうねあの連中 のほうにいったっぽいよほんよし今すぐおいかけてみるよ佐マグロくんまたね